四つ街道舞岡と申します今年のテーマは鏡六年ぶりにこのオピガの地に帰ってまいりました全力で演奏いたしますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれでもまいります鏡それは眩しく光りありのままに映します 四つ海道を舞いようか鏡をいざ鏡には不思議な力が宿るその奥は無限に広がる神秘の世界 鏡やまるで銀色の窓のように今日もまた怪しい輝きを放っている覗き込めばおとぎの国のような神秘の界。時々と吸い込まれそう勢 ほど、ひらひらと眩しい世界進むぞ<笑>突然船に突き刺さる鏡あ辺りにかけらがとっちったかけらの一つ一つにはどんな景色が映るのか よろしくお願いいたします。しふ ありがとうございました。